はいはい。今日は宇田市でございます。宇田市。いやー、かぐやが古墳やったからね。三百目ぐらいやけど、なかなかね、車を止めるとこないんでね。今日はこの駐車を止めたんだけど、公園の。どれぐらいあるかなかんかね。一キロもないか。 さうろうろしたどこをうろうろしたんだろうな分からんなえー、っとどこださっきの道に出たんないと分からんなこれじゃないし<笑>分からんナビ動いてんのかねナビさんははいナビ設定し直したけど大丈夫かね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 秋神社さん、えー、えっと、わからんな。観光館だこれでわかりませんか神武天皇紀州熊野の南所を起こし、大和国、宇田へ出て、統治、 桜倉でもやるのかねちょっと考えが甘かった方ね向けれませんでしたね残念どっちかに行くのかねここに神社の駐車場があったんだ近くの公園まで来てね止めて そこからでもな何ドル目だったかな、五ール百目だったか、八百目とかあったかな。あこれや。オガメオショミンゲガって読むかな。わからんけど。ということでこれがある程度近い。これやこれがあったとこや。ちょっとこの辺止めれんな。 この辺でもちょっと置かしてもらったらな行かれへんかねあかんかいやーいい風景やね眺め雪を降っとるんやけどねえ眺、ー、めでございますうんともそんとも言うてくれへんけどナビさんは右行ってみましょうか 右行かしてもらおう失礼します 失礼いたしますないか見当されまへんか。 ないたしますね雰囲気的なのあるんやけど行く道がないもんね。 まあいつもんこんですけどなかなか行きつかんねメーター<笑>いつもんなじこと言うとるけどまだ今日があかんか見るからに、ね、興奮やけどこれねえ。 直径1 5ーもっとあるか開いてないねいやーこれだねおありがとうございましたこれはこれはなこのナビのあなたナビの話じゃこれませんわ鹿やまここ あら、鍵かかってんの。残念でしたね。鍵かかってますか。何年かってんの、ここに来るまでね。で、おまけに、鍵はかっとるし。<笑>昔、鍵かかってないで聞いたんだけどね。あら、大きな興奮でございました。 あらきれいな小物やこれはすごいわ入らせてくれたんやないな 10m 以上あります手前からねうんとこっちは見えんのこっちは見えまへんかこっちはああちょっといい日がねこう飛び出てるか いいね随分時間かかかかかかかっっっったたけけど年もててるあれらからんわんんな手前だからずっとからん何回もかってんねんけど高さ分からへんけどね。 だいぶ広そうやで。これ掛ってまんのか。か, かってまんのか。開けまへんか。節貫はないのかね。節貫はあれはなんだ。節貫って言える。 せっかのかけらかねいやーすごい古墳やったびっくりしたはい何でも分かったけど今度にこれは来れませんわこのこの古墳がなかなか来れませんわあの鍋でいったら絶対来れないわもう半分諦めてたんやこれな諦めてたんだけど こな何だかやるのうーん、かぐやま古墳、証言院でもの、んでもか分からんけど。古墳の直径が20メートル以上あるんですね。高さが4メーター、5メーター。下から4、5メーターあるね。4メートルくらいあるか。ほら、入りたかったけどね、入れんね。ありがとうございました。回れますか っねよい雪は残ってます雪が。あら、鹿がおるねんだ。これ、鹿の糞がおるなってこと。鹿がおるんだよ。こんなとこおったんかでしか。 あのこれねこの先を感じてきていえんやけどねこれいいね中目下は雪が積もってほしいね 行きましょうはいはい。安心しましたこれで見ましたから何年もかかってましてねここに来るのに<笑>あの鍋では行かいかねえんだね携帯の鍋ではダメですね全然はいありがとうございましたここまで来るまでに駐車場からねどらなかってんやろうおろしてたから40分かかってるね3 4 0分ダメですね パッと来りゃ、そんなもん。<笑>ねえ、時間かからへんねんけど。ナビがまあいいかげやんな。ゼロやる、ゼロやるって。もうナビをやめてから来るとやっぱ来れんねね。噛んできたら来れますよ。噛んだ方がええねんな、最初からな。はい、ありがとうございました。かぐやまこぶんでございました。私はあと一気だけもあるので今日はね。はい、ありがとうございました。寒いわ。